次のおのお話はズばりこのタイプ パフォーマーいろんなことにチャレンジしていくんだだからチャンネル登録まだのお友達は今すぐチャンネル登録してねえいつもどんなことをしているかって<笑>いつもこんなことをしたりこんなこともしたり こんなことをしてこんなことをしてこんなことをしてこんなことをしてこんなことをしてこんなことをしてこんなことをし て, し て, してはあはあはあはあとなんだっけあそうそう僕ねジャンキーが好きなんだ違うぞメロタンえ違った今日は次のお話を紹介するんだよああ。 今日はみんなに次のお話をちょっとだけ紹介するね次のお話はズバリこのタイトル第2話メモタンリーズの歌詞大会議どう この動画も見せちゃうよまず、こんなことがあって僕、お歌得意え、本当にえメモタンメモタンメモタンメモタン、それは遠吠えだよえそうそう。こんなこともあってメモタンのお歌について考えようオッケー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 ここに書いていこうか、うん、はいメモたんはーいよいさーてとどんな歌にしようかな、うん、タタメモたん開けられる、はい 青よーしどうでもぼくさいごまでがんばって。 私のおまけシーーンを紹介しちゃうよー、VTR! スタートつめ た,、えー、た, た, たそうだもんだって。 よ い, よいしょ、ここで見てるよ、僕は。はあ、すっきりした。は、うん、あ、僕十分多いうだよ<笑>、えーい楽しんで。いいの。<笑>おまけシーン、どうだったかな。みんな楽しんでくれたら、僕すっごく。 触れてないそこの君、僕とお友達になろう、はあ。絶対チャンネル登録してね。いいねボタンも押してくれるとメモタンすっごく嬉しいな。あとツイー